起きる人間関係が大きく変わる人が苦手だった田中さんの意識が変わるどどんどん変わる難しいことにチャレンジする、まあ、さ今読んでと思ったけど、はい、全部変わる変わる変わる変わるって今までどれだけダメだったんだって<笑>変わらなきゃいけない何かがあったのかなとまあでも変わる、まあ、っていうと、はい、人間関係大きく変わりました<笑>だいぶ変わったかな、はい うんまあ、そうですよね。でまあ、結婚あるいは将来が変わるようなことはよくわからないけれども、はい、もないしね、結婚って う, うん。何、う、も、ん、変わってない。<笑>まあでも、今年は、この1年で、もう、あの、占 い, って占い師は、まあ他の方もそうだけど、僕、やっぱ気を使いまして、ええ、この1年多分一番大変だったと思うんですよ。<笑> だから1年半前からだいぶ大変なのが始まってまして。そうですね、制服2年ぐらい前かな、うん。そこから、どん底が始まってまして。17、多分例年なくとも一番辛かったと思います。そうですね。体調悪いとかメンタル的なものも含めて。そうそうそ う, そう。体調も崩した な, そ う, なんかそういう中で振り回されたりとか変化がある中、ここから、ガラッと変わってきます。うん。ちょっと手だけ見ましょうか。うん ああ、でも、横線めちゃくちゃ増えましたね、えー。気遣いで余計なことばっか考えてる。ストレスめちゃくちゃ抱えやすくなってますね。ああ、まず言いたいことが言えなくなっているのと。ああ、まあよく言えば忍耐強くなってますけどそうそうそうそう。学ばなきゃいけないことが増えてるので。あ、でも、すごい、老後がめっちゃ良くなってる。え老後<笑>老後のお金の線が、絶、ば、抜群にいいです、ね。でにわかには喜べないけど。<笑>いや、いいんじゃないですか。ええー。なので。でもね、本当に今おっしゃった通りで、 去年1年間で自分を押し殺すことで自分を守ってきたと言いますか、今までは言いたいことを言って大丈夫だったし、例えばこう現場とかではスタッフさんに対して言いたいこと言ってこうふざけたりとかはするんだけど、実際自分が深く関わっている人とお話をするときに、思ってること 言えなくなっちゃう。あまあでも、そうそう、それが、手の横線の細かく出てるって、ストレスとか、言いたいこと言えないの現れないですけど、めちゃくちゃ出てるから、うんうん、ある種、我慢強くなってる分、苦しくなるので、まあ、でも、それも少し2018年、ここから楽になり始めます。もちろん、言いたい放題言えるってわけではないんですが、うん、その環境に慣れつつ、その田中さんちゃんのサポートしてくる人が出てくるとか、優しい人が出てくるので、そこにどんだけ目を向けるかですね。ちなみに、ここに、すごい私、米印みたいなのいっぱい入って、これスターの。そうなん、それ。 でもで本当浪費しても老後あるんだったらいっかって思っちゃいますね。 でも田中さんの運気って、まあちょっと他の、まあいろいろ占いあるんですけども、ちょうどここ1年大変だった終わって、ここが一気に楽になると思います。解放です。はい。嫌なことから解放されてきて気持ちが楽になるとか、ストレスもなくなるとか。うん、で、あのー、まあやりたい仕事、いい仕事っていうのも変ですけども、勉強のある仕事をちょっと選択すると思います。うん、このがちょっと将来自分のためになるかなとか。 はい、チョコレートの勉強してるんですけど。あ、そうなんですかえ、チョコラッキーフードですよ。え ?2018 年、特に。私それとも全体、はい、え、田中様です。私にとってはい。ヤの楠田理子さんになれますか、ね、<笑>どこ目指してるんですかまあ、いいんですけど、<笑>目指してもらうのは。へえ、今そうそう、チョコレート検定っていう明治さんがやってる検定に向けて勉強していて、カカオとかチョコレートの勉強をしてるんですけど、はいはいはい、それで昨年末にサウンディショコラっていう、あの、チョコレートの再開。はいはいはい。 フランスパリに見に行って、はいはい、そこで明治さんとの関係値を少し気づけたので<笑>もしかして今年それが何かしらの形になるのかしらあでもいいじゃないですか2018年そういうのありますチョコレートのコマーシャルとか<笑>、まああいいです ね, いいですねありえます本当に本当にああナレーションでもいいから参加したいそこまで、あ、言えばそうでいいんじゃないですかやりたいですヘッターズさん言っといてくださいこれ田中みな実使わないとダメになりますよど こ, でどこで俺何で<笑>俺何がかりなんですか たまに言われるんですよ。いいって言ってくださいみたいな。<笑> そ, う そ, う そ, うそうそうそう。僕が言うとなんか変わるみたいな。そうよ。なんか、んかあるらしいですけどね。そう、田中みなみさんを使った方がこの商品を売れますねとか言っていただいたら<笑>私もほら仕事が回ってくるんだから。こんだけ怪しいんすか<笑>お願いします。まあでも食べ物、まあでもチョコレートは田中さんいで、ちょっとフルーツ入れるといいですよ、チョコに。ーフルーツ、<笑>もうわかんないですけど。チョコに入れなきゃいけないんですかフルーツの味するとか。私ね、フルーツは毎日食べてます。ああ、フルーツ食べた方がいいです。フルーツは毎朝、 動物園並みに消費してます。リンゴ1個、梨1個、ブドウ1房みたいな。毎朝。動物園にじゃ少ないですけど。まあまあ、そ,、まあ、そこはいいじゃないで<笑>まあでも、あの、チョコ自体は、まあ田中さんのラッキーフードでまずあの、一般の方全員、チョコ少し食べると少し運良くなるんですよ。元々とと。あの、今までいろんな方見てて、運の良 い, いと星を持った人、好きな食べ物なんですかってずーっと聞いたら、もう9割以上チョコって言うんですよ。 えー、すごいそれを真似すると運良くなるからって僕ずーっと言ってて確かにちょっと調子悪いなとチョコ食べるとなんかちょっといいことあるんですよ、えー、少しこれ皆さんたくさん食べる必要はないんで一一1かけだとかでもいいので食べてみてくださいそうなんチョコレートって幸せホルモンみたいなのすよ、ね、うそうですよね。これ本当チョコいいんですよ、えー、でチョコやっといてそのままやればいいから、うん、いいですもう流れ乗ってんじゃないですか、うんうん、でもお仕事的にはね、はい、いい流れかもしれませんが、はい、そろそろ私<笑> 5年ぐらい同じこと聞いてんじゃないかな私はいつ結婚できるんだもともとあれです、結婚願望ある自分と全くない思ってるんです、田中さんゃ。一方はすごい結婚したいのにそうそう、一方は全然結婚したくないんです、うん。実はそうなんですよ。こうやって結婚結婚言ってるでしょだから私が焦ってるってみんな思ってますよね。No. <笑>違うんです。そう。こ、ま、れ、あ、実は、あの別に結婚したいわけじゃなくて、愛し愛される関係性の人が、 いれば、それだけで結構満たされてる。結婚っていう形にならなくても正直いいんだけど、なんか、そのうちやっぱ子供が欲しいなとか、どんどん欲は出てきますよ ね, ね。そう言いますよ。子供って言いますけど、うん、えー、急まあ占いです。占いだから、うん、占いって2018年母親もって出てるんで、妊娠する可能性一1個あるんで。ちょっと待って、嘘でしょこれだけ気 を, 気をつけてくださいって、まあ相手が幸せだったらいいんですけどもん。いや、だから結婚して、その場合は私と、 その人誰だかわからないけど。<笑>ここ逃すとまた5年ぐらい空きますよ。いや、嘘。母親分が。まあでもここでしろうっていうわけじゃないんですけど、えー、も。じゃあお父さんがいなくてもいいかな。いや、ダメですよ。<笑>田中みんなも急に、この母になるから、ざわつきますよ、今かでも5年後でしょ、これ逃すと。結婚はだって先に子供のあれが出ちゃってるっておかしい田 中, 田中さんの中で、その、理由がないと結婚しないってあるんですよ。なんで結婚するのっ うん、その寂しがり人情か情が厚いっていう部分で人は好きなんですけどももう一個人に興味がないって自分がいるんで す, あないです、ね、めったに心開かないとか、うん、距離開ける尊敬しないと話聞きたくないとか、うん、この2つが混ざってるから自分の中で別に人と共存できて話せるのにあっ興味ないっていうその自分の中で急に閉じちゃうので、うん、なかなか前に進みづらい。 男の人も近くに行く男の最初落ち着きやすいかなと思ったらバタン飛び閉じてあれ閉じたみたいな<笑>あれ全然開かないわと思ったらちょっとなんか不思議ちゃんみたいに思われるんですけど「ね、用と「両方持ってるみたいな感じを理解してくれる人が出てくると、うん、田中さんも世界にはほっとけばいいんですある程度会いたいが何でもんだからち ょ, こちょこっと構ってあげてあと「どうぞ」って自由な時間を与 え, 与えとけば田中さん別に。 でもね、好きになっちゃうとすごい尽くしちゃってその人が生活の中心になっちゃうんですよ。はい、でそうすると全部やってあげちゃいたくなるのいい家事のね料理お掃除お洗濯でやってあげてたりとかしてでさらにもう自分の思ったことも言えなくなっちゃうからなんか理不尽なこと言われても。うんうん 分かったって一回飲み込むことにしてそれでも消化できなかったら何週間後にやっぱりあの時言われたこれがよく分かんなかったとか言うと男の人イラつくんでしょ 時瞬発的にこう言い返すと喧嘩になるのが嫌で私喧嘩したくないんですよああです、ね、田中さん争うことが最も嫌いな星持ってくるでそうすごく嫌いちゃんと論理的に物事を説明して、うん、現実こうだよっていう話したらなるほどねあじゃあこうねって言ってくれればいいのにそうでも相手がそういう人ばっかりじゃないじゃないですかですこっちはこうでこうでこうだから私は嫌だったんですだから今後こうしないでくださいって、うんはい、言いたいのにこうでこうでこうぐらいでもういい聞きたくないバーって怒っちゃうような感触持ちだった場合は あ, あまあ、無理ですね、うん 感情的な人にもともと合わないですも当はっと冷静な人がいいです田中さんはちょっとリク自分これ切れ て, て理屈っぽいなって方は田中さんと似てるので、うん、理屈っぽい人がいいですよと感情的な人とはあんま合わないです、えー、でもなんでもかそういう感情の人を好きになっちゃうんですよね自分らになものを持つ人間逆に行きますからね大体あっちゃうね何代だったらいいんだけど、ね<笑> <笑>本当の本当の田中さんじゃないですかもう<笑><笑><笑>あったかタイムではね も, もう本当にありのままの自分っていうのを<笑><笑>テーマにはしますからねいいと思いですでも田中さんでもその中でも恋で言うと2018年今までと違うタイプがポンって出てきたりとか、うん、その人に興味が出てくると思いますこういう人もいいなこういう人素敵だなって思えてくると思い<笑><笑> <笑>もう少し具体的に知りたいなと思って年上です。そして離れてる人、何か物事をちゃんと極めてる人。うん、で、田中さんちょっと楽しませてくれる人。と面白い人ですね。面白い人はい。芸人さん芸人、ん芸人さん。<笑>もういいや<笑>芸人さんとは言えませんけど、まあまあでも、優しい人ね、うん。そういった方が出てくるとか、うん、そこに目を向けるかどうかです。 でもその優しい人で言うと、2018年は優しい人が持てるんですもんね。優しい人そうですね。2018年は、えー、人情だとか、え、うん、優しい人が持てるので、七夕。気弱な人っていうかね。そか田中さんは持てる時期に入るんですよ、一応ね。私持てんのはぁ。でもちょっと持てたくないな。<笑>なんなん、どっちなんですか<笑>なんかこう、不特定多数にモテたいわけじゃないの、私は。その中から選べばいいんですか自分に来る人はあんまり好きにならないんですよね。えー、もうそれ、根の甘の着と送る。<笑> ねこれ、永遠に聞かされるリスナーさんの気持ちになると、地獄だからやってますね。